皆さんこんこにちはニーマルさんです今日はシマノの105グレードのカーボンホイール w h r s 7 1 0 c 4 6 4 6ハイトのカーボンホイールの紹介をしたいと思います、えー、今年に入って値段改定があってかなり値段高くなっているんですけども、えー、その半額ぐらいで新品で買えたんで、えーまあ、買っちゃいました 去年の段階で、えー、定価が多分12万3000円だと思うんですけど今15万6000円ぐらいですかねそのぐらいの定価になってると思います、まあ、例によってちょっと長くは乗らないと思うんですけどもとりあえずしばらく乗ってインプレしたいと思いますで、まあ、外観なんですけども本当にこうなんですかねシンプルスタンダードというか、えー、まあ何の飾りでもない えー、カーボンの、えー、ところに今、ま、シマノの青いロゴが入ってる形になりますねで普通こういうとこってバルブが来ると思うんですけど、えー、なんかバルブは逆の位置にあるんですよねで今回それがちょっと GP5000 の5000に合わせたかったんでちょっとタイヤ逆につけてみましたでタイヤはすごいはめやすかったですね、まああの こう溝リムの中のこう内側の溝が結構何ですかね深く作られてるんで、まあ、そこにタイヤを落としてミードを落としてはめていけばすごい簡単にはまります、ね、あ今回クリンチャーで、えー、試してますっていうか、まあ、基本的に僕クリンチャーでしか乗らないんですけどクリンチャーでのインプレになりますでリムなんですけども えー、内幅が21ミリ、外幅が28ミリと、まあ、今時とかちょっと前の流行りみたいな形のトレンドをちゃんと取り入れてきますね、まあ、最近はもっと広いのも出てきてますね。スポークなんですけども、最近主流のストレートプロのスポークじゃなくて、こう引っ掛けるタイプの、なんですかね、J, J ベンドスポークですかね、それになってますね、まあ、その辺でコストを抑えてるんだと思うんですけど、まあ、乗り味でそんな悪い影響は感じないですね。 むしろこの辺がもしかしたら乗り心地の良さに影響してるかもしれませんで、えー、ハブの回転、ベアリングの回転なんですけども、ま あ, あの、高いベアリング使ってるわけじゃないっていうか、グレードが低い方なんでだと思うんですけど、結構すぐ止まっちゃう感じで、あまり回転は良くないです。 回転の渋さはあるんですけど、まあ、巡航はすごいですね。多分このリムがいいというか、リムの空力がいいと思うんですけど、この 25C のタイヤ層だと本当にもう位置いの幅、まあ、外幅28ミリっていうことで、と 25C だとぴったり幅になってますね。これがすごく空力に効いてるんだと思います。巡航は本当にこう気持ちよく走れますね。 まあ、性能はまあ申し分ないんですが、見た目がちょっと普通で、ちょっと醤油欲を満たせるかどうかっていうところがあるんで、ちょっとコスパ的にはどうかとは思うんですけども、まあ、シマノの、な ん, ていうんですかね、安心のブランド化みたいのとして買うんだったらいいかなと思います。で、乗った感じの印象なんですけども、まあ、ちょっと重さがあるんで、こ、まあ、ぎ出しとか加速の時はちょっと重さを感じるんですけども、順、え、行、ー、に乗っちゃえば普通に走りますね。 えっと、クリンチャーでしかも 25C で乗ってるんですけども全然乗り心地悪くないですね、まあ、路面の悪いとことか段差継ぎ目みたいなとこも普通になんかリムシャーみたいな感じの乗 り, 乗り心地で乗れるんですごく良かったですねだからやっぱロングライドとかそういうのにはすごく向いてるかなと思いました、まあ、巡航も全然いいんで、まあ、平地メインのロングライドにはかなり向いてると思います あでも性能的には一昔前の20万円台のカーボンホイールと比べても全然遜色ないというか、まあ、本当、巡航メインというかロングライドとか、まあ、同じスピードで割合、簡単に乗っていくみたいな状況だったら本当に乗り心地もいいしいいホイールだと思います。 走行音、音風切りがすげー い, いです、ね。こう気持ちが上がるっていうかモチベーションが上がるっていうかすごいいい音するんで走ってて楽しくなります、えーまあ、最近ほんと中華のカーボンフレームとかもすごいクオリティ上がってて、えーまあ、軽いのが出てるんで前後、まあえー、合わせて1600ちょっと。 まあ、性能的にも普通、えー、見た目的にも普通っていうことで、まあ、え値段で言うと、シマノのブランド量というか安心感みたいなのが入ったところでのえ価格になるのかなと思います。そういう意味では、シマノがえまあ好きというか安心感を求めたいんだったらありですし、もっとえ安くて同じ性能みたいなのは他にもあるかなと思います。いかがだったでしょうか 今日はシマノの105グレードのカーボンホイール RS710 の紹介でした今年はフレームやホイールを結構買う予定がありますのでこのチャンネルでどんどん紹介していきたいと思います楽しみにしていてくださいそれではまた